大変、心ものではない衝撃事件が発生しました。このわらびも言う通りに、ここでおやまいなさいということがあるにもかかわらず、小田山市の小加崎旅行で、首々に立ちて、パパーツポーツを投げて、衝撃事件を起こした、木村隆二は、医療物件もボライなど積みで、解放されました。 担当に至っ た, た経緯は、まだ詳しく調べられているそうです。ところで正直、YouTuber 活動であまり、政治の話をしたこともないけど、去年解説した、安倍震三銃撃事件とほぼ同じように、安全に関わるいかなる事件は、絶対に望ましくはないわけだと思われます。